皆さんこんばんはこんばんは今日は令和4年の1月の17日神戸大震災の日でしたね、えー、もうあの私たちのところ地域でも、うん、昼間でしたが、えー、と避難訓練がされてましたけどもいつやってくるかわからないということですんでね、えー、まああの神戸大震災 東北大震災の亡くなった方々に哀悼の誠を捧げて、そしてあの私たちもあの気をつけないといけないということに、まあ、終始するんではないでしょうか、まだ活川渋滞に国に住んでいらっしゃる方もまだ東北大震災いらっしゃるんですけど、やはりここはやっぱ政府が大いなるあの力を入れてね。 ええー、そして復興し、そして高さ住宅に住んでる方々を本当の住宅にして差し上げる必しないといけないと思います。それでもう一つはあの原発によっても何ですか、きれいに土壌汚染が終わってるんだったらもう帰ってきてもいいんじゃないかなというふうに思います。ええー、これは何、えー、ていうんですかね、あの強度の土あるいは自然というのがまああの 人為的にもありますけど人為的だけではなくて、えー、自然の営みによって、えー、この、えー、汚染をですね、えー、もうどっかにやってしまうということに期待しつつ、えー、そこに住 ま, 住まうということも必要なのかな住まいたいと思ってらっしゃる方は住まわせさせるのが必要じゃないかなって僕は思います。はい、そのののようににいいいろいろ政府の方はせない か, んのにかかかんらず 安倍政権の時はもう何もしなかったというのはもう一つにつきますね、ただ、あの被災地に出向いて、なんか人気取りをしてた、それだけのことで、本当に被災地の人たちが困っているのを助けようとはしなかったということじゃないですかね、その点、神戸大震災の方の地元であった神戸市の市長とかね、その当時の。 あの知事さんと一生懸命やってましたよ。うん、だから、えー、昼間の南で先生との会見拝見しました。はい、あ、そうなんですね、はい。ありがとうございます。はい、まあ、それはそれとして、おき、あの今の私の分はそれで終わります。で、今日のね、あのー、本題に入りますけれども。森友本丸事件ではない籠池の刑事事件について、これは大阪府補助金のこと。 えー、そしてサステナブル補助金の国土交通省の補助金のことについての刑事事件の、えー、第3回目の控訴審が、後半がありましたこれはね、まあ、びっくりしたんですけどね、うん、あの 最, 初から最初からですよ、あのあの法廷に入りますときに、裁判所の方から、えー、弁護士さんとか電話があってね、来たから入ってほしいと、なんでですの それは前からそのようになっているとで、それはどういうことなのかということになりますとです、ねいや、弁護士さんの方は前からそうなっているからということでありましたので、いわゆるあの被告人たちが、えー、っとマスコミから、ね、守ってあげないといけないから、裁判所の方で、えー、そういうふうにディフェンスをしてです、ね、そしてここから入ってくれと言っているんですということの。 回答だったようですけど私たちは全然そういうふうなことは第一審の時から要望もしてないんですよ。<笑>南出先生も「うん、えっ違うの?」って言われて、うんうん、一審 の, あの明田弁護士水谷弁護士がね、うん、あの一切マスコミとは話してはいけないということで、うんうんうん、あのもう絶対黙ってみたいなことでガードされてたんですよね。だかからら裁判所等から 電話でいろいろやり取りして「はいあと何分前に事務所出ます」みたい な, なんかなんでそんなに打ち合わせしてるのかなっていうぐらい、うん、かよくわ か, か,、ねね、からなかったで、うん、それを私たちが言ったようになんか南出先生には伝わってましてで南出先生は「ああまた騙された」みたいな、うん、あのことを言われたんですけど そ, う、ねうん、そうしたらもう南北門からって言うんだったら南門ね、まあ、ちょうどお話も長くなって。 まあ、ギリギリになったこともあったんで、じゃあもう別に北門に行って、あのその、あのまあ、なんていうかな、南門でいいじゃないかっていうことでですねそうそう、で、南門から入ったんですよね、うんうん、そしたら、なんかこっちに来てくださいって言われて、で、廊下のところに、なんか、またされて。別に、ね、で、廊下のところというより、はい、えー、なんて言うんですかね、あの202号法廷、えー、大法廷ですけどね。 その法廷の。あの2 0一だった。まあまあまあ、どっちで大法廷です。はい、そのあの入り口、いわゆる私たちが入っていく、そうあの傍聴人の方々が入る入り口じゃなくて、私たちが入る入り口ってあるんですけど、そこの前の長いすのところで、ま、待ってくださいで待ってたんですよね。あのいや、南で弁護士と私たちがね。どうところが、南で弁護士がですね、ぽーっと。 あの入り入り口のとこに蓋があるんでこよ、この中のどける。ねそうするとね、なんと裁判官3人は座ってるし、そしてえー、っと 検, 検察官は2人座ってるし、で国選弁護人2人は座ってるし、で傍聴にも入ってるんですよ。で、私たちだけが待たされてるんですよ。で、南江先生が、えなんで入らせてくれへんのやって、こう、書記官に言ったら。うん これは裁判官の指示ですからっていうことを言うわけですよ。なんかね、危んな感じでしたよ。<笑>うん、でまあ、国選弁いや、普通、傍聴席から入ってもいいじゃないかと。いや、マスコミの対策でって言われて、うん、別にマスコミそんなに来てるわけではなく。うん、いや、初めからおかしかったですよね。おかしかったですね。なんか知らんけど、皆、みんな傍聴人が座った中でね。でで あの十数人がガードマンを置いてるっていうようなことを言われたっていうことでするよね。で、しょうであの時間が来たんでね、でま大、あ、体いい普通、ああいうふうな刑事裁判の場合は写真写すじゃないですか、ああ写真撮影ないんです か, から、今回ありませんというふうに書記官が言うわけでしょう。<笑>そうだった先入らせてもらったらいいのにというふうにね、えー、思いますけど。 まあ時間が来たからどうぞお入りくださいって入りましたからね、傍聴人の方座ってらっしゃるから、我々がどろどろどろどろと入っていくような形になるわけですよ。市を引き回しみたいな感じで、あーっと入ってくるんで、席があの前から3列目、3人まで空いてましたんで、そこにえ座ったわけですけど、そこで初めて国選弁護人のお人とはお目にかかったということになるんですけどね。 見てないです、私、顔も見てない で, す、はいでまあ、話したこともないのに。あの軽いあの会釈をちょこっとしながらね、明日かしましたけれども、当然、あどうして国選弁護人がいるのかっていうことになってくるわけですけれどもあの、私たちの方はですね、えー、っと、どこ書いたかな、えー、っともうこれはまたっ、まあまあ、国選弁護人についてね、えー、私はあのもう国選弁護人、お断りしたんですよ。だって もうう任しますからとということでそれを文書で回答したり し,、えー、してるんですけどね、なんか国選弁護人に以来、裁判官、西田裁判官、すごくこだわりましてね、でもあの視線の南出木口弁護士を選任してますからね、ねでわざわざ私の方は、12月の1だったかな、15日だったかな、うん、あの裁判所高等裁判所の第5刑事部に赴いて、 もうあの、四川弁護士、もう決まってますんで、2回行きましたね。はい、もうあの国選弁 護, 士弁護士さんの方はね、解任してくださいと言ったんですよね。そうすると、あのあそれにあの南出先生のほか主任弁護人はあ の, の, あの自分であるということをあの、まあ、文書出されてましたんで、じゃ あ, あの、結局のころどうなったかというと、主任弁護人は南出先生にすると。ところが、が私たちがたち行っ次の日に、まあ 文来ましてねあの国選弁護人はこのままの状態、選任した形にするということになってわけです。これってこれってこれからこういうふうに変えられる と, と、ね、皆さんが迷惑するじゃないですか、籠池の裁判だけそういうふうに通してしまうと、じゃ あ, あの皆さんもそういう裁判所の都合で変えられるっていう、これ本当に司法の闇ですよ ね, やはりね、ここも改革しないと大変なことになります。 ただ今回は私も国選弁護人の方の文書というかべあのべ弁護弁論、えーえーえーえー、というやつを見せてもいた だ, いただきましたけども家内があの無罪であるということはきちっとあの答えてらっしゃいましたですけどねまあそれはそれでいいとするんですけどもただ私の方の あ事柄については弁論は全くされてなかったんでな、全くされてないということはどういうことかというと、あ, あの検事が言っとる通りあの川上さんは悪い人ですので、どうぞ罰してくださいとなってしまいますんでね、であの南出菊地先生はそれはもう認められませんと、自分もそのもうあの国選弁護人が書いてるようなことは自分の弁論にも書いてるから、付かしてるようなものだからというようなことをおっしゃったわけですけどね。まあ それはこ の, あの中身のことに入ってるわけですけども、あの そ, のそれはの時間時系列表でいうと、後の方になるんですね。あの最初の方のところがね、なんや、いろいろ、えっと、検察官、なんかねちょっとね、書いてくださってる方がいててね、はい、今日の傍聴を聞いた方がね、はいええ、あのあちょっと待ってくださいねあのえ、こんばんは、マスコミに知られては困ることが裁判官もあるようですねって。 そうですね。あのー、もうアスベストとか二十三億円の契約書の原本とか証拠とか、うん、何にもないのにそれをち高く出します。うん、でえっとよ横で弁あじゃじゃ横でなくてあの南でです。南で横横さん今あのは国政さんや。うんうんうんうんうん違う違う違う<笑>あのー。 旅行であの南出先生のことで、うん、南出弁護士の会見を聞きました。はいはいはいえー、私が森友学園の第一債権者、藤原工業とここに書くと、籠池夫婦はそれ間違えているよりもすみません、えー、その理由をあの弁護士は説明していた。うん、本当にね、南出先生は本当に分かりやすいです。藤原工業の再建は不当であると ああそういうことかと分かりましたって、もうやっと分かっていただけますすいません、私たちの言い方が悪くて、えっと、これ、私以外の国民も知らんと思います。あのどうぞ、今日 YouTube で出してますし、えっと、きちゃんまる、きちゃんまるっていう方も、なんかあの、えっと、生で出しておられますのであの、見ていただけたらいいと思います。で、来ていただいている方から の, あのメールです。 本日の控訴審、傍聴しました。えー、裁判長からは二部もなし、聞く気もなし、最初から棄却するという意思がひしひしと感じられるものでした。えー、国際裁判であるがゆえに、それともそうか関係者だらけの、えー、裁判所で言うこと聞かなければならない理由があるのか、どちらにせよ裁判の体を成していません。醜いものですと国策裁判 はいね、ででででそれでもう一方ですね、まあ、西田直樹さんっていう弁護士さんですけど、正ま さ, きさんと、なんかちょっと、うんあの現ね、この こ, れ こ, れ こ, これとも書いてえ、正直言って、これほど広いとは思いませんでした。えまず証拠書類をコピーで出したか、本物で出したか、裁判所、いや、 裁判長は知らないのかと見てないんですよ見てないです。見てないんですよ。書類も見ずに、警察ストーリーを鵜呑みにして判決を出すのかてないす。さらに被告弁護人が次回に作成中の被告弁護する書類を出せないなら、今日決心して判決を出すと、恫喝するなど、やむにやまれず被告が発言しようとしたときに、黙っとれと言うなんて。まあ さらに被告弁護士の異議申し立てを即時却下するなど何たること、とても公平な裁判審議とは思えない、さらに7月に選挙があるから、それまでになんとしても籠池を葬りたいという創価裁判長の意思がありありですねっておっしゃってました、うん、やっぱり関わってるんです ね, あのね、やっぱりね、ひどいと思いましたよあの、ねあの、裁判の書類を見てないんですよ。 であれ原本でしたかとかね、コピーでしたかって言うわけですよ。原本出してくださいとか言うんですよね。まあなんか、一丁前には言われるわけですよ。ところが、見ていない。で、あのー、もうあの弁論。というのは、弁論を用意して、先ほどね、弁論用意してないんだったら決心するぞというようなことを言うわけですよ。というのはね。南出弁護士はこの 去年、いわゆる12月の段階でね、わざわざご自身で書記官に電話してね、もうあのー、これで弁論終了なんですよねっていうことを言ってるんでしょそうすると、あのー、書記官はいや、まだ弁論中ですよって言った。嘘言ったねということは、弁論中ということは弁論が続いてるということになるわけですよ。ね、だから、弁護士さんの方は弁論が続いてるということになるから、いろいろなものを用意するわけですよ。 ところが今日の公判、あの後半蓋を開けてみると、弁論を今、今日用意してないんだったら、これで終わりにするんです。どう思います、これ。まあ最後その時にお父さんがねあの、裁判官に向かって手を挙げたんですよ。うん、で、それでお父さんが、あのこうなんか、被告は黙って、黙ってみたいな言われたんです。うん、での、でもお父さん、もう一回手を挙げて、いや な, なんで なんで国政弁護人をんで頼んでない何か言ったんですよね、うんうんうん。でも私ね、その時にね、もうお父さんもうやめてって、何だったか、えっと、なんてうん被告は口を挟まないでとか何か言われたんか な, なんか。でも普通、あのね、あの被告人が国政弁護人じゃなくて、知性弁護人を専任するわけですよ。ねだから私がした、した人間が。 非婚で も,、ね、でもあのその私がねもうお父さんも う, も う, もうそれお父さんもうちょっとほんま怒ってました。で で, でも私あの娘に言われたんですよあのお父さん行っていいと思うってなんで意見言われへんのってあのお母さんカッコつけてるって言われたんですね。うん、でいや<笑>言うべきことはね当然ね被告人だから言うわけでしょ。<笑>あす あの弁護人を選任したのは私なんで、<笑>でそれだったら私のほうにあの裁判官は手あのあの指差しめてどうなんですかって 言, う言わないかんわけですよ。だから私のほうは国選弁護人を解任してくださいってですよ。だって、もうあの電話 で, で、初めに電話で、あのもうこれ、南出木口先生がなりあもうあの、えー、弁護士になってます、なりましたということ南出木口先生が自分で。 あの裁判所に連絡してるわけですよね。ねで、その次の次の日に、えー、っと記者会見をして、解任の理由も話をし、そして、あのその記者会見の前にもう持って行ってるわけですよね、これ、これですってね。で、その間の日に、国選弁護人が選任されましたっていう風うなことが、17日の日に届いたわけですね。あの9月の17日の月日日でですすよねですから 何を考えてんのかということが、ようわからん、まあ実際的に考えると、あの次の、あのあの日の次の分が確か10月何日に公判の予定でしたから、多分ですよ、あの第5刑事部の西田裁判長は、今日1月17日を決心にする予定だったんですよね、やっぱり、うん、決心。決心、ね、いや決心じゃなくて。<笑> 判決を し, に し, あの勝負してたんですよ、あれは。は本当はね。あの娘がねあの普通の人なら黙ってるってでも法廷で拒否して拒否してね言うお父さんはすごいと思うって言って、うんうん、で南毛先生もう黙ってないですよねあの法廷の中にその刑事もあ検事もあのそのこあのみんな傍聴もみんな入ってんのになんで僕ら入られへんねん言ってね。 あの書記官に言っを ま,、ねうん、また書記官が言ってるくせに<笑>あの裁判官のなんか命令ですとかね。<笑>でもあ の, あの人の命令にすこ、ね、の人ねあの、その人あれですよ、民事 の, その一民にいた人なんです よ, そとうよその、うんで。ところが保全執行書記官になってるんですよ。だから、うんうん、あ、そ う, そうそうそう、だから、あ、そうあ違う違う。あそう いや、その人なんですよ。本当にだから本当に今日のテーマなんですけどえ、今日の裁判の様子について冤罪を起こす。今の司法の腐敗を暴露します。司法改革急がれるというテーマにしました。うんうん、でね。あの、今日の中身をご覧になった方は、あのあれ、あの中身の後半の内容が映像で。 えー、世界中というか、日本国中にあの放送されるとね、もうえらいこととなると思うああそして欲しいですこんな訴訟式の仕方があるのかということで す, うして欲しいです。もう検察官が、えー、っともう例えばこの証拠、いや、認めないですとかね、うん、この証拠は、あのこの証拠も認めないですって言った、その通りに、うんえー、裁判官が、それは認めません、認めませんって言うわけですよ。 検察官によって、冤罪を受けている我々の証拠を、出てきたものについて出してるわけなのにかかわらず、裁判官が検察官の言う通りにするという、本当にね、ひらめ型人間ですよあの。もう政府の方向しか見ていない、出世主義 の, あの裁判官と私は思いましたね。だから今日見られた傍聴人の方は、 まあ、私に対して好意的でない方もいらっしゃると思いますけども、これが、あのー、控訴審の裁判の実態なんだということを見られたと思います。とんでもないと思いますね、これね。しかも、警察の証言は川崎先生の証言だけなんですよね。で、川崎先生はその、えっと、法廷の証言でちゃんと言ってるんですよ。あのえっとかあの そのあのこのその言われてないということとを言ってるんです、うん、ところがですね裁判官とえ検察がですね後長書で書かれたやつを採用しますって言ってそうそうそうなのか、だらんで証言をさせたのかなって思うんですよ。そうそうそうそうでそこでこのすごい本ですこの本平中弁護士が 平, 平, 平中純、ね、一郎弁護士さんが先生が えっと、去年の11月に出された本ですよいやこれ本当に検察が強いた虚偽証言ということで あ, のあなたは証人尋問でそういうことは言っていませんでしたねと私が言うと彼がこう答えたとあれは警察官の 筋, がどう筋書き通りに喋っていたんです証人尋問の前に警察庁に呼ばれて、えっと、川崎先生も えー、と私たちが出てからおうちに2回ほど来てくださってたんですね。で、あのー、その時やっぱりあの警察の取り調べに何回も何十回言ってるんです。そのことを打ち上げてくれまして、で証人勘問の前に警察庁に呼ばれて、尋 問, あだから問うんあでの問いと答えが詳しく書いてある想定問答集のようなものを渡されて。 これを覚えてこい。覚えてこいですよ。で、法廷ではこの通りにしゃべろと言われたらしいんです。それで覚えた通りしゃべったんです。川崎先生もそうだと思います。で、えー、想定問答集は B4 三38ページで、左側に法廷で予定される検察側の質問と右側に証人が証言すべき答えがワープロで記されていた。 証言すべき内容は全部で239ページにも及ぶそれらは当然証人の記憶や経験したこととは違うので警察官は宿に帰って完全に覚えるまで復習しようと宿題でも出すように証人にシナリオを渡していたそうです。これちょっとひどいじゃないですか本当に。これねきっとね川崎先生すごい先生なんです。 そしてね先生ね、法廷の時にですよ、法廷の証言の証言の時にですよ、私、長書見た時に川崎先生、こんなこと言うかなって、本当思ってたんですよ。え、嘘だ、これ、嘘書いてると思ってたんです。ところが、その嘘書いてると思ってたやつを、これを証拠にしますって。で、それで裁判官も、これ、許可しますって言ってるんです。それで、あの川崎先生はこうもおっしゃいました、法廷で、皆さん方、マスコミの方も聞いておられるから。 えっと、園長先生と副園長先生を僕は尊敬しておりますって言ってくださったそんなことまで言ってくださったのに何か裏で何か何かん か, なんか、えー、これ、えーまあ、検察の言う通りしなかったらこれで検挙するぞみたいなことを言ってるでしょうね。 もうごめんなさいね、川崎先生。もう本当にあの許してくださいね。こんなかわいそうな思いをさせるなんて、とんでもないと思いませんか。まあね、私はね、あの裁判官という の, はいなあのしっかりとした方へ思ってましたけどね変、決してそんなことないですよ。変な人もう、ひらめ人間、もう自分の、なんですかね、永、えー、心しか考えてないというね、いう人ですよね。だから なんと言うんでしょうね。今日のあのー、尋問を見られた人は、えー、ああ、こんなんかっていうことを思われて、憤ってらっしゃる方が多数いらっしゃいます。はい。うんい、いらっしゃいましたね。なんかこんなこと言ってありましたね。えっと、えっと、えっと、傍聴された方が。 中世の闇の手法やっていうようなことをおっしゃってましたよね。うん、見てらっしゃったかね、はい。えっと、大阪高裁の株井 局, 局は平成27年9月4日、これ重要なんですよ。竹川さん、どうしたんですか最近できましたね。え近畿財務局での奥地原工業の合意、アスベスト埋蔵の、えー、隠蔽を立証しなくてはならない。これがこの事件の大事な肝と。そうです。そう。400 4社会談がありましてね、その4社会の平成2年9月4日、近畿財務局の池田氏も入ってますけども、そして国土交通省の大阪国局ですねも、持ち主ですよ、それに木原建築研究機関の松本達杉本、えー、それなら八木と、えー、そして中道組というね、あの有害物質をあの除去するためにや雇われた、私が雇ったことになってるあの建築業者。 この4社会談の中で、有益費、1億3000万以上のね、1億3000万かかったんです、有益費というのは、有害物質とか産業廃棄物取るのにね、これ以上をあの超えるものは、もう出せませんと、だから、埋め戻してくださいっていうわけですよ、国土交通省とか財務省が。で、それを、キアラとか中道美が、はいはい、分かりましたって言って、埋め戻したわけですね。 そのことは私には何も知らされてなくて、その埋め終わった中にアスベストだったと<笑>いうことなんですね。で、えのしかもあの、その埋め戻した後、平成27年9月4日でしょ、28年の3月11日に、えー、工事でボーリング、いわゆる食い打ち調査をしているときに、えー、ゴミがザーッと藤原建設が食い打ち調査しているときに出てきたという。 ことなんですよだから9月4日の平成27年9月4日 の, あの証拠というのはすごく重要なね森友学園事件のスタートいわゆる発端になる事件をこ の,、えー、っとあの西田裁判長というのはもうその証拠を却下してしまったんですね。もう彼はもうまさにあの裁判長としてはね失格の人間ですよ。 村木敦子さんの件でね、検察官はその塩田氏にとって不都合な事実を書いた調書を作り、うんあのえー、と証人ですよね、はい、検察の、ね、本件について検察のストーリーに沿った供述をしないと、収賄で逮捕されるかもしれないという不安を与え、裏切ったら別件で逮捕するぞという脅しの道具にしていたのであると。このような手法を検察官用語では 豚をするというか、蓋蓋豚をするというあのらしいんですね。こういうことがあのたくさんありました今日はね、でもね<笑>あの、第3回目の控訴審でしたけど、もうびっくりすることばっかりでしたね。あの威圧的な裁判官、ね、で、なんというんですかね、強権的なあんな裁判官、ちょっといないじゃないですか。うんえー前の あのさっきの、もう解任させていただいた丸山弁護士もですね。あの九つの証拠を出したんです、ね、これ、証証拠ですで。で、それをあの裁判官は全て却下したわけですよ。でね、丸山弁護士、こういうおっしゃってました。全部ですかって言って。呆然とされてましたよ。そうれほどする、この西田裁判長なんですよね。これはね、私たちが、だから、前のあのさっきの、あの衆議院選挙に立候補したときに。 たくさんのマスコミの方来られるじゃないですか。その時に産経新聞の人がいましてね、その人が、まあ、まあ別の用事で話してたときに、あの、河脇さん、今、の控訴審はどなたなんですかって、西田さん、あ、西田さんいい、いい裁判官ですよって言ったんですよね。そ産経新聞にとっていい裁判官なんですよね、きっとね。それは、まあ、あのきっと、あの、なんですか、えー、安倍総理とか、安倍昭恵夫人とか。 あの国家官僚にとっていい裁判官であって、私たちにとっては、それは丸、あの反対の裏返しだったというふうに、やっぱり、その時にはもう認識してるんです、私、本当に、うん。で、こういう状況が出てきましたから、あまさにその通りだな。まあ、裁判官も見てるでしょ西田裁判長見てるでしょあなたもね。しっかり本当にあの、きちっとした裁判判決を出してもらわないと。 あなた自身も大変なことになるんだろうなというふうに、いや、私はできませんけど、ね、多くの日本国民によってなされるんじゃないかなというふうに思うわけですね。うん。まあ、あきれました、今日は、もう実際。うん。それは、あの記者の人たちも、あの、ぼ然としてますよ。ええー、こんなんするんやってもう、まあ。まさに国策逮捕、国 策, 国策捜査、国策、逮捕、国策交流、国策、 裁判判国策判決なん で, すでもね、私ね、やっぱり森友事件は大きなお父さんだから来るわけで、我々の使命が。そうです、そうです。こういうことが、あの、冤罪の人を救いたいと思います。冤罪が起こるのは当然当たり前なで当たり前です、すこの司法改革を当然していかないでくしていかないと大丈です。もうね、もう裁判官三人いますけど、その横に一人ね、特別職の裁判官でも、あの、あの んですかね、監視役みたいなのつけといて、本当にこういうやり方やったってええのかどうかということね、チェックするようなシステムに持っていかないと、絶対ダメですね、本当に。あのだって裁判長が右礎石、左礎石に指示出すんですもん。ね裁判長がこうするでしょ、でこっち右礎石にね、こう聞く。 ついこうじ左脇線聞いてるように見せてるだけで何も聞いてない自分で考えてやってるわけですから<笑>もう前から見てわよう分かりますもん実際本当に<笑>、うん、そういうふうな独断先行した裁判をやるというね、うん、だから裁判に訴えるということは、うん、大阪地検特捜いわゆる検察は裁判所が自分の味方であるからというふうな考え方でやってるわけですよ で常に一つのクルーなんです、クルー。ー一緒にあの仕事をやってる。えっと、ーえー、なんとかの、なんとかの、あ れ,、うんあれねはい、ごめんなさいね、もう。えー、っと、はいなんですか、もうちょっとなくないね。えー、っとですね、えぇ、ー、もうん、ああ、はい、あ、みんな、みんな、みんな、 さんでもう怒ってらっしゃいましたねと全部が気持ち悪いですということでやってるんですけどもあ れ,、うん、あれちょっと待ってくださいもうちょっと前かな、うんはい、あもう私メカに弱いからごめんえっ、ー、と、えー、高等裁判官がこの主張を認めてくれないとどうにもならない、えー、詐欺罪でやられます でもこの近畿財務局での合意を認めてくれれば加害者、被害者の立場が変化しますと。も転するわけでだから隠したいんですよ。逆転するからですよ。国を、国挙げての国家の犯罪ですから、ひどい話ですね、許されないと。裁判官は政党から圧力をかけられているのでしょうと。とにかく裁判官本人は逃げに入ってますねと。この裁判官の名前を出しましょうって。この裁判官が あの裁判終わった後、傍聴席もみんないなくなって3人の裁判官普通だったら 退, 任され退出されますが普通だったら退出されるんですけれど3人ともみんながいないのに裁判官だけ3人が座ってました落したら南出先生が「この人この人が裁判長」。 で、南出先生がこうおっしゃったんですよ、こんなん言うたら南出先生、何でも言う言言言う、言う、言う、言うて怒られるかもしれないですけど、あの裁判官らは、わしが出ていた時に、出ていくときに、何か基地でも言うと思って見てんやろうかなとか言って言ったんですけど、いやいや、なんかずっと座ってありますねっていう話をしてたんですそ れ, それだから、おかしいです。それっていうのは、きっと、あの、保身なんでしょうね。うんというかうん 自分たちが悪いことをしてるんで、あのもしも防寒に通されたらね。大変やとか。もしも何々になったら大変やというふうな自分の身の危険を感ずるような行為をしているということですよ。裁判官は政党から圧力あいましたね。えっと原わた 2a 帰ってます、うん。ありがとうございます。はい めちゃくちゃやなと、だなということをおっしゃってます。えっと、二十七年九月四日、近畿財務局の合意が立証すれば、検察の主張が崩れるということですね。うすねもうこれ本当に第一審の弁護士は本当にひどすぎるということは。とことは南根先生もおっしゃってました。あの森友学園事件における国土交通省。あの財務省の不起訴処分になった人たちが全部起訴されることなんで す, ですね。 も う,、はい、もう そ, そんな可愛いなことしてあげるつもりはないけど、やっぱりね、間違い間違えてやらないと、冤罪がこのままね、起きて、ね、うん、み皆さん、本当に無罪の方がいっぱいあの中に入ってらっしゃるわけですから、助け出してあげていただきたいです。もも森友学園事件のいわゆる民事再生のこともありますけど、われわれの刑事の事件も、これ、ずっと探っていったら、あこのようなパターンで貶としめられるんやというなる。 えっと、全部が気持ち悪いですね、うん、って書いてある全部ストーリーが。そのストーリーをあの頭の中に入れてると次こうやってきおるなというのが皆さんが全部分かってくると思います実際。証、え、書、ー、や証人を集め一般公開した方が良いと思 う, 思うあ言うと思うと森友学園事件は 全, 面全国に知られた得意な事件だから。うん 世論味方につけた方が良いとおっしゃってます。みんなグルですねって、まあ、人を頼りにはいたしませんが、だけども、やっぱりあの風が吹いてくるような気がいたします、うんえ。今回の裁判の事件番号を教えてもらえませんかどんなふうに書かれているのか知りたいです。と事事件件番号、えー、っと事件番号号ね、はい、探してください その間にですね、やっぱりあの、えっと、あの証拠を全部排除したんですけれども、その中の大きな証拠ですね、148号証のですね、あのこうはしゃく証があるんですけど、その確実にあのぼったくりの部分が、あの前段階の部分、全部削除されているわけです。そして、あの補助金をぼったくったという、その脈略作りをして、 その正確に翻訳したらいいのにその、えー、削除した部分において虚偽の公文書を作成してるわけです。であの検事がですね翻訳しようというあの本来のテープと一体でないようにその事実関係と内容とがもう全く違うんです。それで検事がその偽造をしています。そそれをのの法廷に持ち込むのは その刑事裁判しかないわけ、あのまあ、臭いものに蓋するっていうあの、この刑事裁判の罪っていうのは、えのえっと、なんておっしゃったかな、なんとか罪だって先生おっしゃったら何、何罪でしたかな、お父さん。何でしたかな、これ、な向かいであのこ の, あの、一つだけでしょう、このぼったくりのテープ。 ぼったくり発言テープですであれが改ざんだらけだったんです。それでね、えっと、えっと、えっと、えっと、何だったかな。えー、っとあの、ね番号。番号言いますと、はい、令和2年、はい、カッコ、アイウェオのう、ひらがなのう、カッコ閉じる。第479号、令和2年、カッコう、閉じる。 第479号事件。えっとこの書記官が悪い人であの栗林宏樹っておっしゃいます。うん、そうやね栗林、はい。栗林中教の栗林なのあ、はい。ということですね。もう裁判所とかで働くとみんな悪くなるんでしょうかね。 うん、なんかもう裁判所って神聖な場所だと思ってたんですけれども、な, こと な, い、ねうん、なんかやっぱり入って悪いことを覚えるんだったら、別に塾行っていい学校行って、入らんでもいいじゃないかなって思うんです、うん、人生、やっぱり魂がなんかれるんだかったらられバランスの取れたようにしないとね、その改ざんをして、あの 罪, 罪人いや、いわゆる冤罪を作り出すというのが検察官なんですよ。えそれでで私たちですね、はいあのこの えっと、私たちだけがこの吠えているわけではなくて、こ の, あの検察が、えー、任意的にあの松本正さんが、えっと、盗聴録音テープをずっとあのしてたものを出してきたんです。藤藤原原工工業業もね。株式会社、社、本社水田市 もともと摂津にあったのが1日に来ました。藤原工業株式会社代表取締役社長、えー、藤原孝一というんですね。で、あのーえー、設計士は、キアラ建築研究機構。あ、いや違う。キアラ建築研究機関。なんか流したらしい名前ですけども、そこの、あのー、代表が松本正。 共同代表が杉本なんちゃらというんですね。はい、このあの京都府京都市の何市場のすぐ近くだった。えっとあの西木市場。西木市場のすぐ近くにあの京都で一番古い銭湯があって、その前にある設計事務所ですこの二つもうとんでもないですよ。本当に。だそれでですね、えそれを専門家の方に出しました。うん、でその出した時にちょうどですねあのこの YouTube であの50万円を寄付してくださった方がいました。ありがとうございました。費用が50万円かかりましたけれどもどうしてもこのぶったくりのそのお父さんずっと、えー、何日間かけてですかね何時間かけてですねずっともう聞きたくもないでしょう。もう聞もょう私も声聞けなかったですけど<笑>ずっとっおかしいおかしいってこれ改ざんしてるっていうことでそしてあの。 ええー、結局、あのー。いや、その、おかしい、おかしいというね、分だけじゃなくて。ちょっと五十万円使わせていただきました。ありがとうございました。盗聴録音テープは、えー、いわゆる、それを聞くと。その、検察官とか、が、ええー、松本正とか。藤原公一氏に聞いている内容が全部、あのー、あのー、なんですか、あのー、証人。 えー、のサイン入りの署名された文で言ってるのと、全く真逆やというのが分かるんですよ。あ、嘘を言ってるよなって、これを籠池夫婦に罪をなすりつけといたら、自分たちは無罪になるということが頭にあって、えー、そしてあの証言してるわけですけれども、録音テープの内容というのは、その以前の話ですから、すべてそのまま入ってるわけですよ。しかもその録音テープは 会議の間だけのもんじゃなくて、その会議があって、森友学園が塚本幼稚園から、もうあの、はい、さよならって帰って行って、そのキ原ラの事務所に帰るまでの間のもんが全部入ってるわけ。この中で喋ってる内容というのが、え、大変なことなんでしょ<笑>ああ、あのか、もうそんなんかまへんやん、顔着だ、んそんなんもう勝手に、まあ、はい、はい、はい、はいってやっといて、あともう建物建てて、もう終 わ, ない終わったら、もうそれで。 四人すんだり何人すんだり死いらないっていうことを書いてるんですよ。ひどいですよね。そういうことも書いてるんですよね。<笑>でそれでですね、専門家に見ていただきましたら確かにあのねそのそのデータをですねあのこの南出先生にですね今日裁判の法廷中あの原本を出してくださいって言ったんですね。うんそう。そしたら南出先生はえ原本出しましたよってえっていうかで隣の裁判官に聞いて 裁判官たちも、じゃあ、書記官がなんかこう見せてました。で書記官は知ってるんだけど、裁判官知らないのかなっていう感じがしました。見てないししねそれでこうちゃうんゃああ憲法出てますねってこう言うはるんです。見てないで、こんないい加減な裁判を、それでですね、あのえー、っとですね、あのヘロコンテープというのはね、そのあのその専門ろに出したものと、そして、えー、検事が、えー、あなんですかね、えー こうあの翻訳というか、翻訳するわけですよ、テープをね。で、こうとうい書き取っていくわけですよ、ね。その書き取っていったものを、ね、それをそのまま、まあ、いわゆる出すわけですよ、あの裁判所にね。そのさ裁判所に出したものをそのまま信じてるわけ。というか検事がその翻訳したものをあの、ある部分を抜き取ってなくして、上と下をつなげてることとかね。そ 言ってもいない言葉を言ってるということまで裁判官を見てないんですよ。それが今回の148号証という、あのー、証拠 に, に全部出てるんだけどその証拠を裁判官は却下した。わかかりますかでも裁判官の第一声が南出先生に向かって「<笑>マスクはつけないのですか?」って言われたら「マスクはつけません」って。 あの南出先生言われたんですね。で、いい感じですって言ってた。はい。じゃ、あ不快ですって。不快でいい感じ。いい感じって言ったんですかね。うん、いい感じですって言ったんです。不、う、快、んうん、じゃでいい感じゃない。<笑>それで、南出先生おっしゃるにはですね。その検事に尋問できないんですかと、うん。だから、ガリガリ、ガリガリ追求してゲド、ゲドげど出させる。そう、ね。それすらさせない。もう、一審からの弁護方針、もう、もう、もう少し組み立て方があったらやろうと。 アススベストのことも何人も森友学園 の, のが騙されているのに補 助, の補助金もな ん, かなんかホールドアップ状態の人間がその期待感すら全くない裁判だということをなんかおっしゃってましただからその23億の契約書の原本すらないで原本をコピーなら何でもできるってで森友学園 の, あ の, その理事長とか立証されないで原本作ったものもあの廃棄処分したならば 23億円の契約書って見せかけじゃないかとで、その23億円の契約書を使って安倍晋三さんが公明党創価学会の藤島さんの賭け店の店を迂回融致したこと、まあ、これは全く一審のところ載ってないから、ですねこれは全然もう枠外であって、いやこれはもう全部、なんていうんですか、もう消滅なんですかね、こんなこんなこと、なんか本当に不公平な裁判だなって思いました。うん、だかかららあの結論から言うとね 大新のの法律事務所あのというのがありますよ。秋田あ正史さんというのがあのトップでねそこに水谷さんという人もいるんですけどここのやっぱり大震の法律事務所がもう対応なかったということよりも、うん、もう忖度してねもう秋田さんという弁護士が自分があの 最, 最高裁判所の裁判官になりたいがゆえにですねやっぱり 検察庁と、口ちを合わせて、私たちに対して、言うべきことを言わなかった。しかも、録音テープというものがあるにもかかわらず、あのそれを私たちにもう見せてないというか、聞かせてないということですよ。ということは、彼ら自身もそんなに聞いてない。ということは、もうスルーしちゃったということもうとんでもない弁護士事務所でしょ、新有法律事務所というのは。もう、絶対にそんなんあのしてはいけません。はい。そういうふうなことがあって、 第二審で丸山弁護士が の, あの、えー、と清市法律事務所が大いに頑張っていただいたんだけどもそれにやはり南出菊池弁護士が入ってこ、えー、ざるを得んような状況になったということなんですよね。ですから、えー、とそこの中で、まあ、強化されたと、えー、その立証が強化されたということなるんですよ証拠のね。それを裁判長が あの却下するということ自身が、もう本当に無罪の人間を有罪にするために、裁判所が、えー、裁判所と裁判官という立場を利用して、えー、被害者を加害者にしてるということになってくるんですね。こんなことが許されるわけがないんじゃないかなと思いますよえー、っと、まあ、むちゃくちゃですねと、円台が曲が り, 回 り, 曲がり通る。 世の中っってて絶対ダメですささん頑張ってくださいともうすぐ公開されて初めて理解できる日本人も覚醒しないとねとこのような国家犯罪を裁く方法はないもんでしょうか、えー、なんだか今大変問題になっている皇族のやっている特権代用とだぶってしまいますということですね大阪高検西田正樹裁判長 検索して顔を見てきたというので、皆さん検索してください。えっ、ー、と、稲田智美さんのなんかご主人の顔によく似てますね。え、政治利用されてるの、言うたら怒られます。そうはもうそんなこと言ったら、私が思ってます思った。印象はそう思ったんです。え、政治利用されてるんだから、え、ートさん分かりますよねって、あ、まあ、シュートさんっていうあ、何か、昨年7月頃からアメリカ特権部隊が動いてるみたいですねって、どういうことですかね。うん、ちょっとからない。教えてくださいね。 えっと、警察も検察も司法も法曹界も乗っ取られていますねって、私は刑事事件未体験、民事事件を何件か経験し、いろいろ証 書, 証書を出しました。裁判官に却下されたことありません。裁判官が全部証拠を見てないのは知ってます。ということで、こんばんは。え佐川さんは今、どこにいて何をして生きながらえているんでしょうかと。 わからないけど、ねね。まあでも、なんかそう学会の会館にいるんじゃないか、ゆうさもいたかったり。きちんと囲まれてんじゃないですか。ああ、そうですね。ああ囲まれてると思いますね。安倍元総理が今回、岸田を出した理由は、出馬したらわかるようなと。警察庁から脅されたから表に出ず、身内の岸田を押しただけです。<笑>うん、で裁判官のキーをすべきということですね。はい。キーしてもね、うん、あの差し戻されるんですよ。 うん、で、忌避をしたらね、忌避するでしょ。で、忌避をしますけどって言ったら、その裁判官が忌避はしないっていうようになってくるわけですよ。<笑>自分で自分のことを、あの何、ー、ですかね、判断する。そういうそ う, いう風になってるんですよ、今。本当に。変でしょ、うん。小学校でも、あんた悪い人じゃないのって、A 君悪い人じゃないのって、A 君に聞かないじゃないですか。B 君に聞いて悪い人って言うのが本当ですよね。A 君、裁判官 A さんにね。 あなたはもうおひ、お、えー、忌避しますって言ったら、その裁判官 A さんがですね、えー、ああの忌避は許しませんと言ってるんですよ。そう言うんですよ。そんなんですよ、今、日本の裁判官、裁判所というのは。だからもう、あのー、もすべてもう一回やり直しをしないと、あのー、もう根底からやっぱ75年、戦後75年経ってきたら、もうだめですね、うん。ビル・ゲイツ、国際裁判所提訴ってどういうことですか、ね あ, ギル あ, のあれですよ、あのうん、分かってますけど、国際裁判所ってあるんですよ、オランダにね、うん。ハーグだったかな、そこにある、そこに提訴されたという、まあまあ、提訴されてどうなるか。提訴されたの、うん、提訴された。提訴したんじゃなくて、提訴された。の、うん、あ の, っちあのマスクで、あのコロナ の,、うん、うんあのクあワクチンで、ワクチンね。うんうんうんうん、ああ、よかったですね、わこんばんは。うーん、ということですよね。 まああのー、記者会見もしてますので、うんまあ、その中で聞いてください、はい、でですか朝日新聞が、あのー、なんか、えー、記事を、えーなん ち, ょね、ちょこっと書いてくれてるということですけどね、うんはい、平見裁判ですね、一般市民は国米軍には勝てない、裁判官は国に不都合なことは、一般市民は負けるようにしている。 え砂川事件後、真っ赤朝元元元帥の息子の大使と最高裁判官との間で日米地位協定で密約があるとのことです。えー、関弘氏元裁判官が絶望の裁判所で著書、悔しいですねこう書いてあります。うん、簡単に裁判官を起意できない森友学園の刑事事件を長引きさせた方が良いと思うん。うん<笑>はい<笑> はいもうちょっとシューストとちょっと違いますね。種類がすみませんえー、っと、あ, あそうですか。和歌山の毒入りカレーの問題もあるということですね。まあ、いろいろと、本当にね、もうたくさんの方が冤罪でっていうけれども、うーん。まあ、我々の事件はね、なんででうねあの政治的な問題というのが多い絡まってますから。ですから、特に国家の方向性というんですかね、これから誰に。 あの政権を取らすのかということについても大きな大きな問題を含んでるんですよ。ですから、まあの国民の皆さん方がもうあのじーっと見つめてそして、うんえー、その対応ね、えー、一緒になって見つめといていただかないといかん事件だと思います。もう赤木さんの事件があのように認辱で終わってしまったということですからまあ他の方法もいろいろ考えてらっしゃるんだと思いますけれども、うん、やはり あの森友事件の一丁目一番地森友学園問題の一丁目一番地というのは、この我々の事件、うんえー、そしてこ の, あの何ですか、ね、変化球を投げて我々をあを300日も拘留した詐欺事件ということになっているわけですよね、うん、本来あの、逮捕するにしても、えー、っと補助金適正化法の問題であるのに詐欺でして、300日間も拘留したということですよね。それとともに この交流の間に森友学園という本体をです、ね、もうあの引田清という悪徳弁護士に、えー大えー、第6民事部の川端将軍という、今、高等裁判所の民事部の、うんあえー、判事になってますけど、裁判官になってますけど、彼によって選ばれさ、選ばれさして、えー、民事再生ではない破産をさせたと、そして建物自身ですよね、いいですか。 建物というのははこれはあの東大の安田講堂を潰すまではですねあの時あの学生運動華やかなりした時に安田講堂での攻防戦があったんだということが歴史上残っていくわけですからーっとあれやったなってなんですよ。そういうふうないわゆる安田講堂的な建物にしたくない政府の人たち。 あるいはその関連の人たちがあの経済人を使ってあの森友学園を世間から消滅させようとしてるということです。ただこれは現状回復をするならば全く同じものを作り直させることができます、うん。それは民事再生の裁判ですべて買っていかないといけない。元の状態にすることができます。私たちはやっぱり時 苦難に陥ったとしてもやっぱりしてその正義は勝つじゃないですけれど真実は一つなので私は勝利すると思ってますよねはい、うん、絶対勝てると思ってますまことですからはいそうです、うん、そうです仁義0自身ねそうですねだけではなくてその上の、うん、それをすべて積み包み込んだマモトン誠一氏、うん、これに沿って私たちもこれからも あの大いに皆さん方とともにですね語り合って、えー、この事件の本当の真実を裁判官も分かってるくせに、うんえー、それをあの判決で出せない、この西田さん、西田元木元木じゃない、えー、正, 正樹という裁判長に対してもね、うん、やはりあのどんどんどんどん、皆さん方の思いを言っていやっていただきたいと思います。うん、大阪高等裁判所第5刑事部でですすねねはいいととうこ は い,、はい、いでしょうかはいはい、では今日の一句「忘るるな人災天災冤罪を忘れるな人災天 災, 冤 罪, 災, 天災冤罪を」今日はちょうど1月11日で神戸大震災の日でしたから人災あれは人災ですよね人災あのー、火災が起こって燃えてよくなくなった確かに天災、えー、地震だったことも確かそして 人間が作り出す冤罪というのがあるんだということを。裁判官の危機は、えー、刑事被告人の権利そうですね。あの、それ権利とか全部無視してます、うん、裁判官は籠池夫婦の人権侵害、あまりにも見にくい裁判官だとおっしゃってます。ありがとうございます。ああ、やっぱりね。創価学会にメス入ると思いますね。あのこの方もおっしゃってくださってます。創価学会本部は昨年7月特殊部隊が入りました。 特殊部隊が入ったということはどういうことか、もっと具体的に教えてください。えー、周りの家から放射線兵器で、えー、何か被災、えー、被爆されて暗殺させようとするので、線、えー、類型で測ってみてはと、あのー、なんでそうしてマイナスばっかりおっしゃるんですかカゴイクさん、なぜか心に余裕あるんだよねーって。カゴイクさん、負けないでくださいねーって。ありがとうございます。あのー、あ, そうですよありがとうございます。 このね、私たちのね、あの判決が、判決の日もちょっと言っときましょうね。えっ、ー、とね、4月の18日。えぇ、ー、1時半。立ちましょう !4 月の18日というのは月曜日なんです。1時半。これ皆さん方ね、あのー、うーん、月曜日で仕事かわからないけども、あのー、この、どういうふうな判決をね、 その裁判長がしてね、その判決を差し寄って、はし寄って、彼らはペ ラ, ペラペラペラペラ喋るはずです。だって、あの傍聴人に分からないようにしゃべるわけですよ。何が何が分からない。うん、ということはいつもそうでしたね、はい、あのこ の, あの判決書というのはね、かなり後になって出て出くるんです。あのだ90枚の証面をですよ。 南出先生に裁判官が「15分でかいつまんで言ってください」って15分ででいいいつままんんっていうことは全く聞く聞気がないんやなや思いましたねん そ, う そ, う そ, うそんな9 9 90 9枚なんかゆっくりとご自分でまず目を通して読まなきゃあのそんななんかすごいそういう感じで本当に裁判官が「私は読みませんよ」っていうのをアピールしているような感じでしたね。 彼は多分読まないと思いう日本の裁判は全てイカサマですと籠池さんに神のご加護がありますようにというか私たちは神のご加護とかやっぱりそういうご利益信仰でやってるわけじゃなくてあの必ず何て言うのかなもう神様に伝託してるんですよ。あのななんんか本当にどんなことも もう自分はこっからここまでは自分の意見だけどじゃなくてもうどんなことも神様に選択してますだから絶対に良くなると思っているんです、うんうん、だから私全然心配も何もしてなくてもうあのなんか今日もなんか本当に笑って記者会見に臨んでるっていう感じでした、はい、不安が何にもないです、はい、だってこれこういうことを誰かがやっぱり言っていかなきゃことあすいません こういう状態になってきたらまた裁判費用がやっぱ当然必要になってきます、うんあのー、誠に恐縮ですけども、うん、この YouTube のところに書いてあると思いますが<笑>そこにできるだけたくさんの裁判費用としてです、ね、ご寄付をいただきたい、はい、これは皆さん方と共にあの日本国のために日本国民のためにもそ私たちのためにもそうですけども 後世の子供たちのためにも戦っていかないといけない。いやー申し訳ありません。本当に申し訳ありません。あまり大きな声で今まで言ってませんでしたけど。どゆえと南で先生に言われましたから。どうどうあの下の責任者の方。ど う, ど う, た, う, どうたくさんのご寄付をいただきたい。冤、はいはい、罪あってはいけない。え、はい、警察政治化協議会大川ま総、あ、領群馬県警元警部は応援してますと言ってました。お母さん強い。<笑>お母さんこんばんは間に合いました。ありがとうございます。 森友学園問題の説明を詳しく知りたいです。あ YouTube でやってますので、最高裁判所、地見、首相、全く通用しません。私にはね、利権は通用しないってことです。そうですね、私もいくらなんかなんとかの肩片着があるとか、どこどこの資産家や言ったって、生まれ変わったら貧乏になるかもしれないし、<笑><笑>やっぱりあの、えっと、お金が儲けるのは上手な人は、やっぱり、 お金儲けたいと思って、このように生まれてきてるから上手なんですよ。だからそ、同じとこだけがぐるぐる回ってるわけです。だから、だんだんお金の知恵がついてきて、だけど私たちはお金儲けないと思ってないですから、だか ら, だから高いところに高いところに同じとこぐるぐる行きたくないので、どんどんと突き進んでいきたいなって私は思ってます。森友学園問題の説明を詳しく知りたいですと、今言いました。ごめんなさい。いごめんなさいね。そもそも調停委員や裁判官は、長文は読まないと弁護士が言ってました。所詮、そんなものですと。 じゃあもう若い時にあんまり勉強しすぎてたらですね。あの年取ったらもう嫁 読, 読みたくなくなるのは、これはもうハンド大きいですので、塾に行っても仕方がないんじゃないかなと思います。えっと鹿児島君が本当にすごい精神力だと思います。お二人素敵っていや。私はお父さんが神様だと思ってついて行ってます。えっと都内のマンションの一室で。 えー、12796時間で 3.37 ミリ SV、被爆されてます、もうちょ、そうですか、もうそんなところじゃないんです、ごめんなさい、頑張ってくださいね、ありがとう、電卓できるとか、すごい、いや、ほんと、電卓ですよ、皆さん、絶対に。例えば、例えばですよ、例えば、あなんでもそうですよ、あの大病なさった、がんになさったって、あの こ, ここはお医者さんで治してもらって、 そしてあとは神様にすがるという、そんなね、そんなちょろいもんじゃなくて、もう手術もしないで、全部お医者さんに、肉体は例なんですからね、肉体ないわけですから、もう全部、がんになられたら、全部神様に任せるという感じで、もう選択されたらいいんですよあの。それがもう、こんだけはお医者さんに行って、あとは神様とか言って、そんなケチなこと言ってたら、だから裁判費用もそうなんですよ。 株さんどうやって生活してるのどうやって裁判費を払ってるのっていやちゃんと回ってくるんですよねだから神様って裁判費用が足りませんって今言ってますのでだったら現れてくるなと思ってますよろしくお願いします今日も一日ありがとうございました、はい、よろしくお願いします失礼いたしますうまたさよならありがとうございますあのあれ見てくださいね<笑>今日の、ね、記者会お願いします見てくださいありがとうございます STAY THE NOT!